どうもこんにちは、ズンダモンなのだ。今回はハングルを勉強するのだ。まず、母音を勉強するのだ。母音がこれなのだ。ちなみにハングルの読み方は簡単で、左から右へ。はあ と読むのだ。ちなみに発音が同じところは、口の形が違うのだ。まず、最初のお。よ、は口を丸めたりはしないのだ。次に出てくる。およ、は口を丸めて発音するのだ。そして、最初の。はさっきと同じで、口を丸めて発音するのだ。そして、最後の。 和字と同じ口を防線のような形にして発音するのだ。これで単母音は完璧なのだ。なのでまだこれは母音の一部に過ぎないのだ。まだ母音は11文字あるのだ。その名前は、二重母音なのだ。ちなみに合成母音という呼び名もあるのだ。今回はもうおしまいなのだ。それじゃあバイバイなのだ。